シエリ、です。あの、その、ええー、と、が、頑張ります、ので、見捨てないでくれると、その、嬉しい、です。こ、怖いです。あ、おはようございます。あの、あ、なんでもないです。いい天気。 お散歩したいなあプロデューサー、あの、見捨てないでくださいね。私、プロデューサーで、本当によかったです。頑張り、ます。あ、はい、お仕事ですね。私、できるかな。プロデューサー、い、いなくならないでくださいね。 はい、プロデューサー、やってみます。プロデューサー、私、頑張れました。あ、あの、プロデューサー、その、これ、四つ葉のクローバーを閉じ込んだしおりです。どうぞ。いつも、ありがとう。私、 本当にアイドルになれちゃいました。嬉しい。あ、あの、これからも、できれば、その、よかったら。 こんにちは。私、頑張ろう。うん。らーらー。あ、プ、プロデューサーさんい、いつからそこに頑張ります。あ、はい。お仕事ですね。お、任せてください。うまく、 プロデューサーさんが見ててくれる。うん。頑張ろう。プロデューサーさんがそばにいてくれるから、私、この前、二つ並んだ四つ葉のクローバーを見つけたんです。私がプロデューサーさんと出会えて、幸せなのと、似てたの。あの、お、お仕事、お疲れ様でした。 その、こんな時間にすみません。でも、表示に渡さないとダメなんです。だから、あ、あの、これ、プロデューサーさんに渡したくて、心を込めました。一緒だから、寒くないです。あの、 初めてだったから、上手にできたか、ドキドキします。ハート、大切な気持ちだから。あの、あ、恥ずかしいです。プロデューサーさん、あの、す、す、ストローベリーは、お好きですかあの、かわいいですか 私、幸せになったかも。え<笑>へこの後で。プロデューサーさん。私、恥ずかしくて、溶けちゃいそうです。プロデューサーさんは、特別な人だから、特別なんです。あ、あの、ちョちょっぷです。えい。嘘です。<笑> 塾です<笑>朝から渡したくて、渡せなくって。でも、勇気を出さなきゃって思って。プロデューサーさんへの大切な思いを込めたから。大きなハートを。まるで、プロデューサーさんの心みたい。とっても暖かくて、ふわふわしていて。大きな優しさで、 包んでくれるみたいな。ぎゅって、抱きしめちゃいます。<笑>私のハート、届いて。ハートは、私の思いです。あの、あ恥ずかしいです。四つ葉のクローバーとハート、幸せいっぱいです。<笑>ハート、 大切な気持ちだから、プロデューサーさんのことを思うと、心が温かくなります。幸せの四つ葉のクローバーです。この幸せな気持ちを、ファンのみんなにもあげたいな。私、幸せになったかも。あの、かわいいですか プロデューサーさん、一緒にいたいです。これからも、ずっと、いつかプロデューサーさんにも、ぎゅって。あ、いえ、何も。アイドルになれて、プロデューサーさんと出会えて、本当に良かったです。 私のプロデューサーでいてください。ああ、空にいっぱいお花が咲いたみたいです。ほら、こんなに近くで見られるなんて、すごい。浴衣で花火を見るの、初めてなんです。プロデューサーさんと見られて、嬉しいな。た、たまやー え<笑>プロデューサーさん、暑いですか仰いであげますね。パタパタパタパタ。手で持つ花火も好きですよ。浴衣、似合ってるかな小さな幸せ、見つけたみたい。私、プロデューサーさんとお出かけできて、嬉しいです。イエイです。 <笑>あ、えっと、帯が緩んで。お仕事終わったら、また、花火に。プロデューサーさんとだったら、浴衣のお仕事も、いいかも。プロデューサーさん、ゆっくり歩きませんかせっかくなので。ほら、見てください。今の花火、 あ、ハートの形みたいな。花火ってとても素敵ですね。夜空にパーって輝いて。でも、私はプロデューサーさんとずっと一緒に輝いていたいな。わ、私がお祭りの主役なんて。うん。 せっかくいただいた役目なので、頑張ります。み、皆さーんお祭り、一緒に、盛り上がってくださーいえっと、その、イエーイい、イエーイです。うーん。小さな幸せ、見つけたみたい。 プロデューサーさん、お祭りって気分がウキウキしますね。浴衣、似合ってるかなあ、あの、スースーします。あ、あの、この浴衣、身にすぎませんかき、気のせいかなあ、ええー、と、帯が緩んで、 やっぱり、ライブのお仕事は、撮影とかよりも、緊張しますね。はあ、イエイです<笑>お祭りも、一緒に行きたいな。精一杯頑張るから、見守っててください。プロデューサーさん。プロデューサーさんもご一緒に、イーイ 難しい。お祭りって、日頃の気分と違って、開放的になれますね。だから、ゆ、プロデューサーさんの手、握っちゃいました。<笑>あ、お疲れ様です、プロデューサーさん。最近は日差しが強くて、 日焼け止めを塗らないとお肌が真っ赤です。もう夏本番も近いですね。あ、そういえば私、今年は浴衣を着ようと思って買ってみたんです。え<笑>へ。あ、もちろんプライベートというか、事務所のみんなで花火とかお祭りとか行くために必要かなって思って。 え、見たいですか私の、浴衣姿を。そ、それはその、ちょっと、あの、恥ずかしい、かも、です。た、確かに京都で、和服のお仕事したりもしましたけど、それはお仕事だから、あの、本当に着るんですか うーんうーんえ、お祭りのお仕事も入ったんですか じ, じゃあ、あお仕事でも着るんですね。じゃあ、着替えていきます。あ、あの、着るの難しいので、ちょっと時間かかるかもしれないけど、待っててくれますか あの、お待たせしちゃって、えっと、ごめんなさい。頑張って着てきました。なんだかスースーしますね。あの、な、何か感想とか、その、いただけると、嬉しいなって思うんですけど、ど, どうでしょうか。 えへへ、か、かわいいですかあの、とても、嬉しいです。ほ、ほんとに嬉しいです。ほんと、ほんとに。私、浴衣似合わないかなって思ってたんですけど。でも、思い切って来てよかったです。じゃあ、行きましょうか。 はあ着きましたね。<笑>なんだか変な感じですね。プロデューサーさん、スーツじゃなくて浴衣だったら涼しいのに。あ、でもその、スーツ姿もその素敵だと思うので、そのままでもいいです。あ、あ、変なこと言ってすみません。ほ、ほら、 プロデューサーさんと、こうして花火を見に来られて、私、今幸せかもです。<笑>今度は、浴衣姿のプロデューサーさんと、見に来たいな。花火。また、一緒に。